皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年12月5日、録画に失敗しましたが、この後めちゃくちゃレベルアップしました。これでようやくつぼ金職人がレベル74になりました。あと2ヶ月くらいでカンストできそうですね。そして、ある意味昨日の続きとなりますが、フォーグを一新したので、モンスター格闘場の装備品登録もやっておきます。 いつの間にか S ランクのレグナードとかが倒せるようになった原因の一つがこれだと思います。何も考えずに一番新しい防具に更新しておくだけでかなりのステータス強化になりますからね。そんなわけで今まで着ていた防具は決勝にしましたので、モーモンバザーに置いておきます。タンスに入りきらない分はバザーに流しました。PR。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。